令和2年7月28日、来月10日から稼働する阿蘇警察署の新庁舎で、阿蘇警察署協議会に向けた内覧会が開かれました。この日、阿蘇警察署新庁舎を訪れたのは、阿蘇市の住民からなる阿蘇警察署協議会の4人のメンバーで、まず、阿蘇警察署の内田義郎所長から建物の特徴などが説明されました。 阿蘇市黒川に新しく建設されている阿蘇警察署は2つの胸からなる3階建てでこれまでの庁舎に比べて 1.8 倍広くなりロビーには運転免許や道路使用など市民らが多く訪れる業務の専用窓口が設けられています。また、た相談室やや警察署でののの待機や保護が必要な人のためのサポーートルームも完備され、 個人のプライバシーなどが守られるつりとなっています。さらに、1階に設けられた会議室は、災害などが起きた場合、避難所としても使用でき、屋外には山岳救助の訓練のための施設もあります。いいですよね。こんなところで働ける警察の職員さんもですね。この素晴らしい建物の中で仕事ができるということはですね、 本当にあの誇りを持ってて働いいいいもらいたいと思います。阿蘇警察署では、8月8日からの3連休で引っ越しを行い、8月10日午後1時から業務を移行し、翌11日に開所式を行うことにしています。